えーっとはい、沖縄科学技術大学院大学の早川と申します。今日はえー、っは質量分析インフォマティクスによる未知化合物のアノテーションというタイトルでお話しさせていただきます。えーっとですね、先ほどのの川さんの話はあのー まあ、質量分析インフォマティクスのオーバービューですとか、まあ、その中での最新の動向みたいな最新の研究などがたくさんお話しされていらっしゃったと思うんですけれども私のはちょっとそれとは違って、まあ、その未知化合物のアノテーションという部分にややフォーカス を, しフォーカスを当てて、えー、とその技術的といいますか何かあの特定の技術特定の あの研究、最新の研究を説明するというよりは、ツールを基本的な考えと、そして今、実用上、非常に有益であるあ、便利なツールを説明すると、そういうちょっと、やいや実 用, 実用にちょっと降ったあの話になると思います。 それで、えっとまあ、この今回のタイトルになっている未知化合物のアノテーションということに関しては、まあ、代表的な2つのアプローチだと私は思っているんですが、まあ、インシリコフラグメンテーション、そしてまあ機械学習による部分構造予測というものを、まあ、簡単にお話しさせていただきたいと。そして後半はです、ね、ちょっとあのアノテーションという部分からはちょっと離れるんですけれども、まあ、そもそも質量分析インフォマティクスを始めるというか、まあ 具体的にどういうふうなあの環境、ライブラリですとか言語などを使うのが良いのだろうかみたいなことをたまにあよくあの聞かれることがあるので、まあ、そ, のそれ に, そういうことに関してあの質量分析インフォマティクスを始めるとしたら、どんな環境で始めるのが良いのかみたいな部分に関して、まあ、時間があったらちょっとお話しさせていただきたいと思います。 でまず、まあ、あのメイン の, あのお話である未知化合物のアノテーションあの質量分析を使ったオミクスというカテゴリーで、まあ、未知化合物のアノテーションっていうともちろんあの今回はメタボロミクスにフォーカスをしてるんですけれども実際に、まあ、もう今回の、えっと、ワークショップに。 もう話も出てきてきいますが、まあ、プロテオミクス、ペプチドの同定というものもあります。これは基本的には LCMS で、まあ、DDA でフラグメンテーションを取って、それを解析するという点では、まあ、共通点、いろいろ共通点はあるんですけれども、実際はかなり違うというのをここで簡単にお話したいと思います。まず、ペプチドは、まあ、スペクトルを実際に見たことがある方はご存知のああり、まあ、あの非常にフラグメンテーション、まあ、よく切れるというか、いろんなところが切れる、ペプチドは。結果的に あのプロダクトイオンがたくさん見れると。そしてもう1つ、ペプチドで大きいのはあの切れる場所がほぼ決まっていますので、まあ、CID の場合は BY、ETD、ECD の場合は CZ イオンが生成されるということがほぼ決まっているので、まあ、どこで切れるのかが分かっているので解釈がしやすい。 それに対して、まあ、メタボロミックスで扱うような低分子化合物というものは、まあ、私はもともとペプチド、プロテオミックスというよりはペプチドの分析をメインでやってた時期がありまして、そこから、まあ、低分子化合物のに少しずつシフトしていったんですけれども、最初にフラグメンテーションを、あのペプチドのスペクトルの感覚で見たら、まあまあ、正直ペプ、プロダクトユンが少なすぎて、なんだこれはというのがあの最初の印象でした。まあ、切れる場所、 そもそも構造が小さい上に切れる場所があの限られている、なのでプロダクト有の数が少ない、かつ、まあ、構造は非常にペプチルに対してものすごく多様ですから、どこで切れるのかっていうのがそもそも分からない、ルール化するのが非常に大変であると。ということから、あのメタボロミクスで扱うような低分子化合物の構造のアノテーションというのは、プロテオミクスにおけるペプチドよりも、まあ、圧倒的に難しいといって差し支えないと思います。 まあ、難しい問題ではあるんですけれども、まあ、同時にそれをクリアできれば非常に分かることが増える、まあ、非常に魅力的な分野か、課題でもあると言えると思います。まあ、それもあって、いろいろなグループ、いろいろな研究者がさまざまなアプローチをこれまで開発してきたと。もちろん、スペクトルライブラリを使うという、あ, の、まあ、ある意味一番クラシカルな方法も、もちろんまだ あ, ある意味一番有効ではありますし、それ以外にもインシリコフラグメンテーション、 機械学習による部分構造予測。あと、先ほどあの津川さん。 スペクトル類似性によるクラスタリング、ネットワークなどいろんなアプローチが取られていますで。今回は特にその真ん中の2つですね、インシリコフラグメンテーションとあの部分構造予測というものに関して、まあ、簡単にお話をしたいと思います、まあ。インシリコフラグメンテーション、まあ、これ、ミシカゴウチの構造のアノテーションをされている方はもちろんご存知だと思うんですけれども、一度簡単にお話しさせてください。 インシリコフラグメンテーションというものを、まあ、簡単に言ってしまうと、まあ、その化学構造をもとに機械的、組織的というか、まあ、コンピューターの上中で共有結合を切断、解列させて仮想的にフラグメントスペクトルを生成するというアプローチです。まあ、ここに菅生さんの論文のフィギュアをのあの使わせていただいているんですけれども、一番上が、まあ、プレカーサー、そこから1回1回切れて、さらに2回切れてというふうな えーっとまあ、クリーベージュを経てあのフラグメントが起きるというものをコンピューターの上であの仮想的に行うと。そういうのがまあインシル力フラグメンテーションです。で切断のルールというものはまあ基本的なコンセンサスとしてはあるんですけれども、実際はまあコード、中身のアルゴリズムを見るとツールによって多少違うということもあるので、その点は注意した、留意する必要があります。特にあのリアレンジメント。 定分子化合物に限らず、配、まあ、列が起きたらそのままではなくて、リアレンジメントが起きるというのはよくあの報告というか、知られていますので、そのリアレンジメントをアルゴリズムの中に取り入れるというのは、なかなかあの難しいところではあります。それをリアレンジメントまでちゃんとやっているツールと、リアレンジメントなんてもうめんどくさいから知らないといった、もう思い切った割り切り方をしたツールもあります。 でまあ、実際はインシリコフラグメンテーションツールというのはあのそのフラグメンテーションを製造するだけではなくて、まあ、分析データに対して、えっと、候補構造から候補構造に対してフラグメンテーションを行ってその分析データのスペクトルと仮想的なインシリコフラグメンテーションスペクトルそのマッチングを行いそのスコアリングを行うそのスコアが一番高いものを、まあ、正解もしくは一番可能性の高い候補構造である。 というふうなあのプロセスを経て、アノテーションに近づけるというものが、まあ、インシリコフラグメンテーションツールの役割ということができると思います。で、えっ、ー、とですね、ここでは特にあの最新のインシリコフラグメンテーションツールの最新の機能ですとか、最新のアルゴリズムというものをお話しするつもりは実は今回はなくてですね、あのまあ、あの非常に使える、もしくは あのまあ、紹介したいツールというものをいくつか簡単にお話しします。で、これを見たときに、あのインシルクルファグメンテーションに関して、まあ、詳しい方は、あれか、結構ちょっと古 い, 古いというか、まあ、やや古いツールが、最新のツールはあんまり載ってないんじゃないのっていうふうに思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、これはま あ, ある意味、あのまあ、至国当然のことで、ここに載せているのは、まあ、少なくとも複数回のメジャーなアップデートが。 あって管理者が数年にわたってもあのアップデートを管理してそしてそれをサポートするあのユーザー の, あのコミュニティもあるというツールと言えると思いますつまりあのよくあるのはあのこういうアノテーションツールインフォマティクスのツールをまあコスドクもしくは学生が作ってまあ論文のために作ったけどそれ以降は全くサポートしないというのはまあよくあるパターンでここに載せているのはほぼそういうものではなくて あの今までも長い間使われてきましたしこれからも継続的に長期間にわたって使われるであろうと一つを除いてなんですけれどもそれはちょっと後で説明しますかそういう意味であの信頼できるツールと言えることができると思います一番上の MET フラグっていうのはそのインシルクフラグメンテーションをあの始めたあの、まあ、大御所といいますかあのパイオニアの一人 で、はありますであの機能的にものあの特筆するものがないというのはちょっと言い過ぎかもしれないんですけれども、まあ、あの基本的なあの機能は備えてはあって、数年前にあのメジャーアップデートができました、あメジャーアップデートされています。で、一番大きいのは、まあ、あのオンラインで一番簡単にとりあえずしたい、かつみんなが あのメタボロミクスの分野でみんなが何となく聞いたことのあるツールでオンライン で, オンラインで手軽にしたいとなったら、まあ、これ一択になるかと思います。なのでとにかく手軽にアンテーションを試してみたいという方はこれでとりあえずチャレンジすることがいいと思います。ただ一方であの分析したいスペクトルデータが膨大な場合はややバッチ処理が面倒なのでその点には注意というか、まあ、やや煩雑な部分があります。でリマン目の CFMID というのはですね、あのまあ、先ほどの説明でインシリコフラグメンテーションを機械的に切断すると説明したんですけれども、これに関してはあの既存のスペクトルデータベースに基づいて機械学習によってフラグメンテーションを予測するという機能が入っています。ただ、最初のバージョン1は正直言ってかなり あ, あまり正確ではないフラグメンテーション。予測としてはまあ機械学習を使っているというんですけれども、あまり 正確ではなかったというのが正直な印象なんですけれども、去年数年前にあの メ, メジャーアップデートが起きあって、まあ、かなり正確になったというところです。これに関してはちょっとまだ僕も検証中なんですけれども。あと、これはあの、まあ、CFMID というふうなまあプログラムというかあのシステムではあるんですけれども、実際にはいつも あの実行ファイルとしてツールとして使える実行ファイルがついていますので例えばあのプレディクションだけをするツール CFMPRED っていうのもありますしマッチングをするためだけのツールというものもありますのでそういう関連ツール群がいくつもあってそれを組み合わせることで、まあ、あのアノテーションだけではなく他のきアプリケーションですとかいろいろ使い勝手が良い。 ということですね、なので、機械学習が好き、まあ、機械学習、あとこれ自分でトレーディングすることもできるので、機械学習をより押して解析をしたいという人ですとか、まあ、誰かが作ったツールを組み合わせてパイプラインをつく使ってあの分析、解析を行いたいという方にはおすすめです。で次の Midas と, というものなんですけれども、これはあの多分この中では一番無名なソフトウェアなんですけれども、個人的には一番好きでは、あちょっと好きなんですけれども、これはあの な、ま、ん、あ、でここに書いてあるかっていうと、まあ、非常にソースコードがシンプルです。Python と r d キットという基本インフマティクスツールキットで実装しているんですけれども、まあ、正直最初にソースコードを読んだときびっくりするくらいにシンプルだったんですけれども、実際に動くと。あと、ちょっと、まあ、これは半分余談みたいな感じですけれども、これ書いた人がもともとプロテオミクスをやってた人で、ソースコードといいますか、いろんな部分でプロテオミクスの あのペプシドスペクトルマッチング用のソフトウェアと設計思想が非常に似てるっていうことなので、まあ、ひょっとしてプロトオミクスのインフォマティクスをされてる方であの低分子化合物のアノテーションに入っていきたいという方はこれから入るとちょっとやりやすいんではないかなというふうに思います。なのでこれはあの実用上というよりはあのインシリコフラグメンテーションを、まあ、どういうふうに起きてるのか どういうふうなアルゴリズムで動いているのかっていうのを、まあ、ソースコードを読んでみたい方ですとか、まあ、あのこういう、えー、と資料分析インフォマティクスなどをやってみたいという方が、まあ、Python を使って、えー、と, とりあえず始めてみたいという方がいらっしゃると結構いらっしゃると思うんですけれども、まあ、Python の勉強になるとそういう点でおすすめですなので実用上アノテーションで絶対ミダスを使いましょうというわけではなくて勉強になるという感じですね で最後に MS ファインダーですけれども、これはあのインシリクフラグメンテーションツールではもちろんあるんですけれども、素, 水 素, 水素性式推定ですとか、あとフラグメントセットエンリッチメントアナリシスですとか、インシリクフラグメンテーション以外の機能が統合されていて、それでアノテーションの精度が非常に高いと、あとまあもう一つの特徴は、GUI がとてもあのリッチで、かつ実用的、使いやすいということですね。 あとはあの先ほどの、これ、m s ファイナル津川さんが作られたものなんですけれども、あ、あすみません、これ、スペルミスなんですけれども、MS、MD ダイヤルじゃなくて MS ダイヤルですね。MS ダイヤルなどの他の比較定量ツールとの連携ができている。ということなので、ああ蘇生式推定などを統合した形で正確なアノテーションをしたい方、あと、比較定量解析などの流れでアノテーションをしたい、特に、つまりあの比較定量解析をして、特に 下がった化 合, あの 化, 合が化合物があって、それに関してアノテーションしたいなどのケースは よ, よくありうるとは思うんですけれども、それに関してあの非常にワークフローとして扱いやすいということですね。あの先ほどお話にありましたあのメタボロミクス実践ガイドにもあの、未知化合物のアノテーションというチャプターでは、まあ、MS ファインダーを実際に使った MS ファインダーの使い方の解説を行っています。 なので、まあ、あの詳しい使い方に関してはそちらを見ていただけると良いとは思うんですけれども、まあ、ここにグラフあの実際のスクリーンショットをあの示していますが、まあ、左上にスペクトルデータ、ここにまあスペクトルデータを入れおいてで、まあ左下あ、左上の方にスペクトルデータを入れて、ですねで左下の方にまあちょっといろいろアダクトのタイプですとか、いろいろいくつかあのパラメータを指定してやって、で先ほどの蘇生 組成式の推定ですね。まあ実際はこれ、組成式の推定っていうのが非常に強力なあのツールにもなってると思うんですけど、まあ組成式推定と、あとはフラグメントの表示と最終的な構造の候補構造のランク、そしてそ の, そのランキングごと、ランク の, あのローをクリックすると、まあ、構造式が出るというふうに、まあつまりスペクトルデータという入力からパラメータ、組成式、 最終的な構造っていうものが一つ の, あのウィンドウの中にあのうまく配置されているので非常に扱いやすいインターフェースだと思います。なのでえっ、ー、と MS ファインダーに関してはあの下に書いてある URL もしくは、まあ、MS ファインダーと Google サーチすればすぐに出てきますのでそちらからダウンロードして使っていただけると良いと思います。で、以上があのインシリコフラグメンテーション に関してです質量分析インフォマティクスによる化合物のアノテーションというと、まあ、実際そのインシリクルフラグメンテーションというのが一番 あ, のある意味よく行われている、汎用性が高いですしあの、実際に使われているツールだと思います。それに対してこ、この機 械, 学習に機械学習による部分構造予測というものに関しては、ややあのそれほど使われていない。 ですけれども、まあ、ここで紹介するのは、まあ、私自身とてもこれが好きだからということでもありますしあと、まあ、最後のまとめの時にお話しますけれどもインシリコフラグメンテーションに対して非常に総合的に使えるツールなんではないかと思います。で部分構造予測を機械学習で行うっていうのは、まあ、いくつかのツールはあるんですけれども まあ、あの先ほどお話したように、まあ、継続してあのアップデートされている、使いやすいという点では、この MS2LDA というのが、まあ、一番に来るのではないかと思います。この MS2LDA というのは、まあ、トピックモデリングという、えっとまあ、機械学習ですね、まああの。機械学習で文章の中にどんなキーワードがあるかで、その文章のトピックを予測すると。でここでえっと まあ、文章実際の LDA トピックモデリングはこの左側に書いてあるようにですね、例えばあのここにはフットボールとビジネスと、まあ、環境に関するキーワードあ、まあ、によく出てくるキーワードがあるので、それに関連した文章であると。でそれをスペクトルに当てはめるとですね、こういうふうに例えばアスパラギン関連の部分構造によく出てくるプロラクトイオン。 エキソースに関連しているプロダクトイオンというふうに、部分構造もしくは化合物クラスではないんですけれども、まあ、この場合クラスとこう言ってしまいますけど、化合物クラスに関係したあのプロダクトイオンのパターンを機械学習で覚え込ませて、それによって部分構造の予測をすると。例えばここではまああの、まあ、特定のある スペクトルを表示してありますけれども、この中で青と赤とオレンジですか。それを表示しているのが、まあ、化合物特有、ある化合物部分構造に特有 の, あのプロダクトイオン、もしくはニュートラルロスのパターン、セットになります。つまり、この未知化合物のスペクトルは、この3つの部分構造を持っているであろうということが、あのこの MSLDA のアプローチから、 あの導かれるわけです。なので、化合物自体を決定するというよりは、部分構造を機械学習によりあの推定するというふうなアプローチですね。なので、まあ、もちろん部分構造をもとに、その構造自体の予測というものも可能です。ということで、えっと、ここで一度、まあ、もう時間も実はほとんどなくなってしまっているんですけれども、必要、まあ、あのアノテーションに関する 簡単なまとめさせていただきたいと思うんですけれども、やはり一番強く思うのは、と例えば最新のツールである、これが一番いいと評判がいいといっても、それ、特定のツールだけを、もしくは特定のアプローチだけを使うんではなくて、複数のツール、アプローチを総合的に使うというのが非常に大事だと思います。つまり、今回の話の場合ですと、インシリコフラグメンテーションと機械学習による部分構造というような、それによって、まあ、 場合によっては答え合わせをするですとか、それぞれ違う結果が出たらそれぞれの可能性を探るんですとか。あとはまあ時間の関係で今回はお話できませんでしたけれども、まあ、アノテーションの場合に基地の構造から予測するのであれば、まあ、そのデータベースをどういうふうに選ぶかっていうのがまあ実は一番、まあ、すものすごく大事にはなります。あととアダクトと、まあ ミックス的にメタボロミク ス,、まあ、メタボミクスで、まあ、ポジティブモードであればプロトンアダクトがまあよく見えるよねということでプロトンアダクトしか考慮しないということはよくあると思うんですけれども実際にはまあそれ以外のアダクトもあ り, あり得ますのでその辺の予測というのがまあ実は結構難しいところになってきます。あとまあ解析しようと頑張っているのが実はインソースフラグメンテーション の結果でしたなんてことがないように、まあ、その辺もちょっと注意した方がいいと。ので、まあえっとまあ、特定のツールの答えを安易に信じずに、まあ、あのそのツールを 自, 自分自身の解析のワークフロー、パイプラインの一部として、まあ、総合的にあの、まあ、そういう総合的なあの解析、ワークフローの一部として使うときには批判的な目で見るという。 部分も必要で、えっ、ー、と、もう実は時間がほとんどないので、これに関してはもう簡単に流す程度にしますけれども、まあ、あのー、よくあの質量分析のインフォマティクスに関してどういう環境ですればいいのかというふうなお話を質問されます。で、まあ、よく言うのは、なるべく、まあ、ベンダーのソフトウェアは使わずに自分でも、 ソフトウェアを書くというか解析環境を作ると、まあ、いろいろ可能性が増えると。でそれに関して、まあ、お勧めしたいというか、えっと、できればチャットなどで教えてほしいんですけど、このオープン m s というものですね。私はもう オープン MS の大ファンでも何年も使ってるんですけれども、オープン MS を使っていらっしゃる方がいたら、ちょっとチャットなり Q&A でちょっと教えていただければと思います。まあ、一番大きいのはですね、あのもちろんあのベンダーのあーライブラリをコンピューターにインストールとかっていうのは必要にはなってくるんですけれども、まあ、例えば MZML にコンバートとか特にせずにも、も一連のデータ解析、データ処理っていうのは、オープン MS の機能を使えばお手軽にできてしまうと。 もちろんあの、質量分析データだけではなくて、ケモンインファティクスのツールキットも使いましょうと。で、この辺の、まあ、データの可視化っていうのも、実は非常に簡単なツールがありますと。で、まあ、最後に、最後にというか、まあ、これはあの、えっと、まあう、うちのグループだと、のサーモのソフ装置を使ってるんですけれども、エクスケリバーのブラウザーのライセンスがそれぞれにないということで、まあ、文, 句文句というか、まあ、 ブラウザ使わせてくれ使わ、使えないとちょっと仕事がしづらいっていうことでもう、まあ面倒くさいからも、だったら自分たちで作っちゃおうということで、まあ、まあれですね、エクスケレバーブラウザもどきっていうのを作りました。別にこれ作ったからすごいだろうっていう話ではなくて、これ程度であれば、まあ、数十行ちょっと言い過ぎたかもしれませんけれども、まあ、百数十行の Python のコードでも まあ、これ、ウェブブラウザ上で動いてるんですけれども、エクスキャリバー的な、ブラウザ的なことはできます。特にまあ XIC を書いたりって、日々の仕事に役立つ機能とかですね、そういうのはあのライブラリを使えば非常に簡単にできます。で、まあ、先ほど津川さんがスペクトルネットワークということをお話ししましたけれども、最近の私の取り組みとして、とりあえずもう、あらゆる世の中のあらゆるものを測って、ネットワークで。 結みたいなことをやってるんですけれども、まあ、そういう探索的な仕事にも、まあ、こういう 3D でネットワークでぐりぐり動かすみたいな探索的な仕事も、まあ、比較的簡単に、あのー、今回紹介したツールを使うとできます。ということで、あのちょっと2分くらいあの押してしまったんですけれども、前半にお話しした短いゴボスのアンテーションに関しては、まあ、複数のツールを総合的に使うとで、独自のパイプラインワークフローを アノテーションのツールをその一部として、ワークフロー、自分のワークフローを作るというのが非常に大事だと思います。そして、後半、非常に駆け足でしたが、質量分析、インフォアチックスの環境構築、まあ、まあベンダーのソフトウェアにた頼らず、独自のワークフローを解析の環境を作ると、自由度が上がって非常に楽しくなると。で、最近はもうライブラリーを使うとかなりお手軽にできてしまう。 でえー、と今回お話したことの詳細ですとか、あとはメタボロミクス実践ガイド の, あの、えー、とちょっと追記的なあの、サプリメンタリー的な部分に関しては、まあ、ちょっと GitHub 上に、えー、とちょっと文章を書いていますので、まあ、こちらも見ていただけると嬉しいです。ということで、すいません、あの2分ほど長く話してしまいましたけれども、以上になります。ありがとうございました